むし「カタツムリ」「おまえのあたまはどこにある」「ツノだせやりだせあたまだせ」「でんでんむしむしカたつムり 「つのだせやりだせおとまだせ」「つのだ せ, だせやりだせおとだせ」